渋谷区議会議員選挙の結果が発表となりました。誠に残念ですが、至らぬ結果となりました。皆様の期待を裏切ることになりまして、誠に申し訳ございませんでした。渋谷区議会議員の任期は今月4月末で終わりとなります。今後、どういうふうにするのか、まだ何も考えておりませんが、いずれにしても自分の力を 少しでもお国のためになるように何ができるのか模索をしていきたいと思います。今後も YouTube、Twitter、ブログなどで情報を発信していきますので、もしよろしければフォローしていただければ幸いです。この度は誠にありがとうございました。